おはようございま す, おはようございます今日はミッションヒルズ3日目です今日回るコースは、えー、アーノルドパーマー設計のパーマーコースですまあこのコースは、えー、トーナメントコースはもちろん QT に使われるんですが、えー、各年で、えー、ピートダイとアーノルドパーマーを交互に、えー、使用されるので萌香選手、えー、各ホールの、えー、攻め方とか感想だとか コメント各ホール入れていたもらえると、えー、今後 QT を受ける人にとって、えー、役立つんじゃないかと思うのでよろししくお願いします、はい、まますすは頑張り森川選手、今までロサンゼルス、まあ、ここも含めて、えー、イーブンパーで回ってますので、えー、今日もアンダーで回れるように頑張ってください。 ど真ん中 165,、えー、165、1番ホール、えー、セカンドショット見事にドライバー真ん中でした165ヤード残り 6U です。 ーすすってるよおお近いおーいしーありがとうございあ番ホールででバーディーパッちょら打ってない。 うん、ナイスパーあかんな、1番ホールうん、えー、2番ホール、パー4です右ドックレッグ第一打目の狙い目は、えー、左バンカー、右バンカーのちょうど真ん中です、はい うんー、ナイスショッナイスフェイド。ドライバー調子いいね。ドライバーいい感じ2番ホールパフォ、えー、1打目はナイスショットでナイスフェイドで真ん中にした、えー。このホール長いパーォで残り200ヤードあります。5番ウッドです。 フェードかからないバ ン, なバンカー入ったはいモイカー選手第三打目バンカーに入れてしまいました寄せることができるかバイトちょいオーバーナイスショット そのモエカ選手パーセーブなるかナイスサンドセーブにしてくださいナイスパーナイスセーブ三、えー、番ホールパー5です狙い目としてはフェアウェイ真ん中ですが、えー、モエカ選手フェードヒッターなのでちょっと誘拐のきが気になっております うんシューここは立ちにくいなもうえかにとってはちょっと右ドックになってるんでここからはフェードヒッターにとってはいいんじゃないかとティーショットはちょっと大変だったけど。 よいしょ も,、はいしょはいえー、もいか選手パー5の3打目です、えー、88ヤード46度で打ちますここはビタッと寄せてバーディーを取りたいところ ナイスショー約5メートル下りのスライスラインバーディーパッドですおじ まあ、今日もなんかグリーンスピード遅いね、うんえー、4番ホールパー3です、えー、ちょっと池が絡んでるパー3ですえー、っとピンの右からピンの右から攻めていってください いまいち、かからみませんでしたが、内村です、えー。モイカ選手、内村でしたが、上りの約8メートル、フックです、フックラインです。 ちょっと打ち切れてないね。はい、ナイスパー。はい。えー、五番ホールパー4です。ちょっと長めのパー4。えー、これを狙い目真ん中です。あのー、バンカーとバンカーの間。 全然見えなかった今。バンカとバンカッの間。まなが内射。五番ホールパー4見事フェードで真ん中でした。百七十ヤード残りセカンドショット U 六です。ちょっと右。 ピンチ。み<笑>なとこピンチ、えー。右に外してしまいました。バンカーに入らなかったけど、えー、ライが良くなさそうです。モイカ選手、右に外してしまいました。ここはなんとかパワーを取りたいところです。約10ヤードの予選になります。 ちょっと左。違う思った違うショート。<笑>左うん、ナイスセーブ。はい、ナイスパー。えー六番ホール、パー五です。フェードヒッターの萌エ選手にとってはちょっとやりにくい方ですが、左に、えー、直角九十度の左ドックなんで、えー、なるべくフェアウェイの 左側に、えー、ボールを置いた方がピンに近くなりますショートカットができますまあとりあえず真ん中で全然問題ありませんフェアウェイ真ん中ここドローフェアウェードやん全然ドローかかってないじゃん ダメでした<笑>パー52段目ですちょちょい左目の方が3段目のアングルがうんよしょもうちょっと左の方がよかったんだけどねまあ体勢に影響はなし残り七8 0ヤード、はい、パー5第3打目 残り47ヤードを60度で打ちます。ここはビタッとつけて今日初バーディーを狙 い, いところ狙いたいところです。軽く打ちました。うん、スショーバーディーチャンス、はい、さあ1メートル5 0ンチバーディーチャンスにつけております。チョイスだかな ここはバーディーを取りたいところ。ナイスバーディー。今日初バーディー、ワンアンダーです。